だからいきなり業務に入っていくと脳は拒絶反応を示す一般的に多いんですねだから昔はステップ1とステップ2というものがなくていきなり業務に入ってたりしたんですけどあのうまくいっているチームっていうのがねやっぱ出てくるわけですよでそれを分析したんですねうまくいっているチームって何でうまくいっているのかなっていうところを分析していくとこのステップ1のような活動をしているチームほど 逆にあの真剣業務に取り組んでるチームよりも、ちょっと遊びていく感覚を取り入れて、自分たちでこう改善しているチームの方が、結果的に成果が出てたんですね。例えば、パタゴニア、アウトドアのブランドなんですけど、今、よく分かったのは、そのパタゴーニアの CEO も、社員にとにかく、ね、遊んでほしいという話をしてるんですよ。遊ぶのは楽しいというのもあるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、遊びてこんなに。 重要なところがあると、今、先生の話聞いてよく理解できたと思います。